うわーうわーうわーうーうしようしようしようわーうわーうわーうわーうわーどうしようしようしようしようわーうしーうわうしようわーうしようわーうわーうわーうわーうわーうしよ う, う わ, う, わ, う, わどうしようわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう はい、えー、っと、まあ、もえー、っと撮影店舗いただけるところ探しております。はい、えー、っともしね OK って方はあの下の URL から私の Twitter の方に DM をください。はい、それでは実践。 ごありがとうございます。グリーンピースの撮影もあとラスト3回です最初ね申し訳ないんだけどあのね据え置き俺ねあのガメラの本気の Q でねあのリセットの据え置きのことは話してたんだけど閉店の1ヶ月前になってついに据え置きし始めたちょっと気が抜けてんじゃないのちょっとまあ、残念ながらね気が抜けてんのは俺もで使い酔いでねちょっと声が出ません はい、でね、今日はちょっと申し訳ないんだけどあのガメビンゴはちょっとなしでああうおもう当たったんだけどやば<笑>もうねこのトライフォースもあと何回見れるか分かんないんですよトライフォースあの、高設定を据え置くことってまあほぼないんではいやばいもうね声が完全に後ろのカバれに負けてる いです、えー、おおっと、赤いぞ。 バトル実戦の本日は濃厚だと思われますけど今まで一回も外したことない<音楽>さあ末だろうとこの 57.8 パーとらんといかんとうわー立ち上がった<音楽>ちなみにねジャイガーも今まで負けたことない<音楽>さあたよしよしよしよしよしこれはいいってあんもあるわこれ勝ってるわ はい、これはもうね立ち回らずこれ抜けたらねうーんグリーンピーちもっりますね。 いだけど未だに負けてないんだよ点、ね、3, 3勝で6万ぐらい勝っているはずだからね勝ってはいるんだけどね俺の所持金の方はすでにねサムサムの状況であ実質2万円ぐらいあるんだけど今日は銀行行かないでしょっていう感じでこれね仮にねこの2万円が証明しますと今持ってるね所持メダル3000枚ぐらいを1回特設計に変えてそれを 現金に変えてそんでまた現金を持つここに来るっていうねあの、あたわかループが発生しちゃうんでそれだけは何かなっても避けない、うん、えー、えーえうん、これは絶対床ないわ おお方学中の当たりでしたね。 なてなかってかたんだけどな。あれお久しぶりですの だ, <笑><笑>だかこでらやっぱそれを気にしたダメなんだってもう。画面プラも はすごい。はいはいお 通常250回転で今ね3の2なんで合算が今、ええ、へへえ49分の1でねまあ全部ねあの確定薬から当たってるんだけどえっ、ー、とね日和数確率が 5.28 分の1でもうはいもうありません、はい、でねえっ、ー、と接続、まあ、1の合算がもう219分の1でまあもう今49分の1で上がってるんでまあ この後でも絶対ハマるんで、まあ、それを確保しながら打つわけなんだけど、まあ、やっぱりね仕事なんであと2時間は打ちますみんな後ろが楽しそうだな後ろ楽しそうですねカメラなんか絶対女性打たないから俺なんか男2人楽さあ悲しくさ<笑> そうですね。おお、坂本さん。いやー、入、はい、ない。んあれ今高格にいたから、いや多分いなかったと思うんだけど。 設定的にはねまあないでしょうね146分の1で3枚ャオスが 4.8 分の1でまあ1回ね当たってるんだけどまあね、それをね見越してのこの据え置きっていう事実ねこ れ, はこれだけでもうね打ちたくなかっちゃうんだよねほんと、これを見てね全国のねガメラを置いてる店長さんね あの2月からのね見込みが当たっておりませんので、まああのサムネイルにコンドームとかをね入れちゃう人なんですけど、撮、ま、影、あ、許可をくれる店舗さん、連絡おこ持ちしております。お疲れ様でした。今日ねあの後ねワンパス持って両方取視線でね最終的にね投資が1000円で回収が2万9000円ということで。 <笑>わなんと、えー、2 7000プラスということでなんと1月から負けずらずガシガシですねまあ皆さんもご存知の通りちょっと2月からの予定が、まあ、全く決まっておりません、はい、でねやっぱね撮影テンポがないとやっぱね動画撮影できないんでやっぱ YouTube がねもう全く動かせなくなっちゃうんですよでもう下手するとまあ、今ねおにおみが撮ってますけどおにみに乗っ取られてもうエロ赤になっちゃうかもしんないんで <笑>はい、もうちょっとね、険悪なムードになってきたところで、も、ま、う、あ、ちょっとね、終電もね、怪しいのでね、はい、だからもうラスト2ですからね、はい、あとラスト2回で、今までのね、投資分、全部取り返してやりたいと思いますはいそれでは、お疲れ、次回の動画もお楽しみに。